みなさんこんにちはみなさんは税を考える習慣という言葉ご存知ですか今回は税を考える習慣について麻生税務署の有木さんにいろいろとお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずはこの税を考える習慣について教えてくださいはい国税庁と全国の国税局や税務署では 毎年11月11日から11月17日までを1週間を税を考える週間としましてさまざまな広報活動を行っています。税を考える週間は国民生活に深い関わりを持っている税について必要性や役割を考えていただくことで国民の皆様の税に対する理解をより深めていただくために設けられております。 とということは私たちが税に対する理解を深めることが一番の目的ということですがこの税を考える習慣ではテーマとかかははあるんですか、はい今年のテーマは暮らしを支える税です国民生活と税の関わりを理解してもらうことにより国民の皆様の納税意識の向上を図ることとしております。はい まあ、税といってもいろんな形があると思うんですが具体的にはどのような内容なんでしょうか暮らしを支える税というものははい、えー、私たちの身の回りには、うん、国や都道府県市町村によって提供される公共サービスや公共施設があります、うん、日常生活に欠かすことのできない公共サービスの提供や公共施設を維持するためにはたくさんの費用がかかりますがその費用のもとをたどると 皆様から納めていただいた税金がその財源となっております税は私たちが社会で生活していくためのいわば回避といえます税金の使われ方の具体的な例として教育や福祉、警察、消防、道路の整備等がありますが税金を財源とした公共サービスは国民の皆様の適正な申告と納税によって支えられておりますこのように皆様から納めていただいた税金は 様々な公共サービスや公共施設などに形を変え皆様の周りで生きておりますできるだけ多くの方に改めて暮らしの中でどのように税金が使われているかを考えていただく習慣となっておりますまた税を取り扱っている税務署がどのような仕事をしておいるか知っていただく機会になればと考えております こうやってです、ね、あの改めて税の使われ方について考えてみることはとても大事なことだと思うんですがその税の必要性や大切さまた、有木さんがいらっしゃる税務署がどのような仕事をしているか私たち、どんな方法で知るることができるんできしょうか、はい、税の意義や役割税務署の仕事を知っていただくために国税庁のホームページに税の学習コーナーや動画で見る税の情報税の仕事 WebTaxTV のコーナーというコーナーーーナナといいうがございます税の学習コーナーでは授業や家庭での学習においてゲームやビデオを通じて楽しく正しく税のことについて学んでもらえるような学習ページになっておりますまた WebTaxTV では税務署のいろいろな仕事や取り組みについてドラマ仕立ての動画で再現しております他にも国税庁ホームページでは国税庁の取り組みを紹介したものや 身近な税に関する質問にお答えしているコーナーで医療費控除や年末調整の仕方など身近なご質問について調べることができまど、はい、それではその税を考える習慣に阿蘇地域ではどういった行事が行われているんですか阿蘇、はい、地域では小中高の生徒さんに、うん、税に関する作文習字ポスターを夏休みに募集したところ、うん、600点を超える作品の提出がありました。 その優秀作品について阿蘇地域振興局や阿蘇市役所のほか各町村の役場に展示しておりますまた優秀作品は阿蘇市長や税務署長各租税教育を推進している団体の会長さんから生徒さんに直接表彰状を授与しておりますそれではここで先日行われました阿蘇市での表彰式の様子をご覧いただきましょうこれは夏休みに 税に関する習もしくは税に関する作文を生徒さんたちに書いてもらい少しでも税の大切さを知ってほしいということで毎年租税税教育推進協議会、会納税貯蓄組合連合連といいう団体をを中心に活動を行っています特に作文では熊本地震や九州北部豪雨などの災害から阿蘇市が復興している姿支援物資等が届くのを見て税金の大切さを感じたという作文が多く。 私もその光景が浮かぶような作文でした、うん、あのおっしゃるように阿蘇地域では、えー、昨年の熊本地震や平成24年に起きた九州北部豪雨など多くの災害にね見舞われているので、まあ、復興にもこういうふうにたくさんの税金が使われているということですよねはい、そうですね税金を使わなければどんな復興が行われるか、うん、ということを考えるととても恐ろしいですよね、うん、生徒さんたちもこうやって税の作品で これだけ税について考えてくれれば私たちもこんなに嬉しいことはないですね、はいえー、今回は税を考える習慣について麻生税務署にお邪魔して有木さんにいろいろとお話を伺いました、えー、有木さん今回は飯田君、ね、ここに来たら会えるかなと思ってたんですがちょっといないみたいですねいえ来てます本当ですか飯田君、はい、あよかったです飯田君に無事に会えました 君何か持ってますねそれ何でしょうかでは飯田君の代わりに有木さん説明をお願いしますはい麻生税務署からのお願いです麻生、うん、税務署には税務相談に多くの納税者の方がいらっしゃいます税務署の職員は税務相談のほかにも正しく税金が納められているか調査をしたり滞納している納税者には処分を行ったりしており出かけている場合があります そこで税務署では事前予約制というものを取り入れておりますのでまず初めに税務署へ電話をしていただき担当者と相談日時を決めていただきたいと思います税務署に相談に来られた際に担当の職員が不在の場合や書類の不足がありせっかく来所いただいても再度来所していただくことにもなりますのでぜひ税務署に来所される際には事前に電話連絡をお願いいたします えー、麻生税務署の電話番号はこちらです、えー、今回は税を考える習慣こちらをテーマにいろいろとお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました